整体みつのず人を痛め続けて25年本気で痛い覚悟を決めたい人は概要欄もん絶胸体楽しんで、ね、<笑>よく言われてます<笑><笑>お尻の筋肉ってねここからここまでくっついてるんですねなのでねここをしっかり刺激してあげるとかなり効果的なんですで私がわざわざ説明するってことはめっちゃ痛いんですで特にねこれ膝によく効くところなので遠慮しません、はい ね、あ あ, あ, あ, <笑> あ, あ痛い。 いので腰回りばっかりになっちゃうけどごめんなさいね。はい はい、では反対側向きましょうか、うん反対反対はいいこれが膝に効くや つ, こいつめちゃめちゃ硬いつ。 ひどいあ痛いあ痛 い, 痛 い, い, ここい痛いよね、これ痛 こいつがね膝から上がってくるっていうかここが硬くなって膝に行くみたいな。 しよね、ここもし自分でするんだったらねゴルフボールとかをの上に乗っかってここをゴリゴリしてあげると効果的だよ痛い痛い痛いうわあそら膝痛いの痛いよ どどんどん痛くなってくるど<笑>どんどん痛くくなってくるでしょ痛く な, ってくるなんでかって言ったら今まではね冷凍庫の中に入ってたお肉だったのでそれがだんだんだんだんと解凍されてくると表面が生肉みたいになってきて感覚も出てくるんですよでそれでなんかでもまだ奥の方に硬いのがあるじゃないですかでそれを取っていくとねどんどん取れてくれるんですよ耐えれる大丈夫<笑>僕はどっちでもいでい 痛みが増してきたでしょ、うん、最初あんま感じなかったのが痛みの質が変わったみたいなそ う, です、ね、そうそうそうあれ味噌汁飲んでたのになんか豚汁になってきたみたいな痛い<笑> 足にくるでしょここ押さえてこの辺までくるでしょっていうかこいつが硬いとこの辺とかやっぱこの辺の疲れが出やすいよねここをしっかり緩めてほしいねほ に, 本当にこれ<笑>でも自分でそのなかなかできないんだよねああああ これがねその左膝の諸、えー、悪の根源。<笑> 膝 に, 膝にくる。膝にくるでしょ分かったら、押さえてみたよ。痛<笑><笑>い痛い痛い痛い痛いた。痛い痛い痛 い, い、まあここここ。できたら、一回で取りたいもんね。<笑>肘はちょっといけないかもしれません。ごめんなさい。はい。 じゃあ下向きになってみましょうか。<笑>下向き<笑>